Lesson 10, エンタングル n t b a s スト QKD。Lesson 10, 漁師もつれを使用して漁師鍵配送です。そうすると、まずは、単一の講師の QKD をちょっともう一回見てみましょう。i c スとボブの仕事が秘密な工程の鍵を作ることですね。 これが、まあ、あの、暗号に使いたいかもしれないんですが。そうすると、アラスがといくつかのキュービットを連続作って単一の格子だよね。で、それがチャンネルに送って、で、それがボブに届くでしょう。例えば、アラスが 0-0+,-1 とかにはするんですよね。そうすると、まあ、この順番でやるんですよね。ボブが、が、ランダムで、 X か Z の規定で測定して、そうすると、アラスとボブは規定を交換して、同意している規定でそれが保存して、えっと、同意してない規定で測定し た, した場合にはそれ が, が捨てるんですね。そうすると残、残りの 9bit、残りのコーテンベットがそれが秘密の鍵になります。 盗聴者はいるかどうか確認するためには、そのと秘密に取ってあったビット列の中にいくつかのキュービット、いくつかのビットを選んで、それがと公開してそ、そうするとそれがあの 合, ってる合ってる場合には当庁舎はいない と, のとのあの判断で結構です。ですが、これが Eve、この盗聴者 の, のは、えっと、アリスがと 使ってた規定を分かるなら問題になるんですね。そうすると、EVE がアラス の, の, の, の活動としてはマネ が, ができるんで、そ, れそうする と, と、それが、あの、登場者はいること は, は見つからないんですね。例えば、この列だったら、EVE が, が最初にはこれが Z の, の, の 規定 で, で, で作ってた と, とはご存知 な, なら、イーヴはその最初のフォトン、最初のキューベットを捕まって、取って、測定して、ゼロという結果が出てくるでしょう。で、イーヴはゼロの状態を作り直して、新しい格子をボブ の, あの方 に, には送ります。次のステップ だ, だったら、例えば そ, それが X の規定でアラス が, が作ってたんですが、そうすると、 これがマイナスの状態で、まあ、X の規定で測定すると、それがマイナスは1には出てきます。続いてこの、このキュービットも0になって、まあ、Eve がこれが Z の規定で作ったとしてて、それが0になって、それを繰り返すでしょう。で、えっと、プラスになると、えっと、Eve がこれが X で作った と, と分かってるなら、 プラスが X の規定では、測定結果は0になって、それももうえっと再発行にするんでしょう。連続にすると、まあ、アラスとボブの時計は、すべては一緒に な, るなりますから、アラスとボブはイーブがいることは発見できないですね。そうすると、とーブはどっちも捨てるのかもそれが分かってて、ーブは最終的な秘密の鍵 も, も、あの、 盗聴ができるんですね。そうすると、BB84 のプロトコルが失敗になります。それがと、鍵は漏れちゃう。ですが、えっと、一つの、えっと、守る技術があるんですけれども、例えばこれが、リ子シモツレを使う、使うことにしましょう。これが、えっと、エンタングルメントソースがあって、それがアラスとボブ に, には、えっと、 ベル状態を配っていること、ね、と, と考えてもいいんですが。で、そうすると、アラスとボブの間には、クラシカルのチャンネルが必要ですね。で、これが、イーブは、その、ウヨシモツレを作る場合でも、これが、アラスとボブは、秘密の鍵を作れるんで、でそれが、アラスは何か、その、ウヨシモツレを作るときは何かと、悪いことにすると、アラスとボブが、それがわかるんですが、 完璧な、な、リオシれレを作ってたら、それがアラスとボブに配って、アラスとボブはそのリオシモレを使って、本当の秘密な鍵を作れることができます。